ドルーリー・シュエリの美しい走りにオリンピアンも惚れ惚れ。一方、プレッシャーに強くなってと15歳の新請に助言も。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1月15日に開催された全国都道府県対抗女子駅伝、竹石スタジアム京都発着休区間 42.195 キロで、 17人抜きで、関心記録を樹立した岡山の中学3年生、ドルーリー・シュエ ー, リー・津山拡山中が、オリンピアンからも注目されている。カナダ人の父と、日本人の母を持つ彼女は3区、3キロに抜擢された。38位でタスキを受け取ると、猛スピードで中継所を飛び出した。わずか20秒ほどで3人をかわすと、前を行くランナーを次々と捉え。 従来の記録を8秒塗り替える9分2秒を叩き出す快進撃を見せた。NHK で中継解説を務めた小林ゆり子氏も中学生離れしている。異次元の走りでストリック上界のヒロイン誕生を絶賛。同映像は SNS で拡散され、世界の関係者をも魅了した。その一人、東京五輪の女子マラソンで9位のマリンディ・エルモア。カナダは美しい走りでストライドもすごい。 と驚きを持って伝えた。だが、15歳の将来をこうもんぱ か, かった。若い女性ランナーにみんなが夢中になりすぎるのは、慎重にならないといけない。彼女が良い指導を受け、プレッシャーに強くなってくれることを願っています。そして、彼女の成功を祈ると同時に、これからも走ることを愛して、カナダ代表を検討してくれると嬉しいですと期待を寄せた。春から高校生になるドルーリー。 世界的に注目を集めた彼女のさらなる成長に期待だ。構成、ザ・ダイジェスト編集部。僕も中学3年生の女の子が必要以上にメディアに取り上げられているのは間違いなくプレッシャーになるし、かわいそうだなとは思います。ただその反面、このプレッシャーをものともせずに順調に成長してくれたとしたら、それこそ世界レベルで戦えるランナーになってくれるんじゃないかなって期待感もあります。 実業団ランナーにも農じせず積極的にレースを進める姿や今回のレース後のインタビューや表彰式の様子を見ましたが中学3年生とは思えない落ち着きを感じさせてくれましたからね将来どんな競技人生を歩むのであれ周囲の喧騒に左右されることなく自分のペースを貫いてゆっくり確実にステップアップしていってほしいです応援しています NHK で中継解説を務めた小林ゆり子氏も 中学生離れしている。異次元の走りでストリク上界のヒロイン誕生を絶賛。同映像は SNS で拡散され、世界の関係者をも魅了した。異次元ってこういう時に使います。総理、駅伝初めてと聞いていて、助けを受けた後一人だけ800メガくらいのスピードでスタート切ったので、ペース配分ミスかと思った。まさに異次元でしたね。大きなストライド含めたフォームの綺麗さ。高校でじっくり。 身体づくりと力をつけて、将来は、日本を代表する選手へと成長してくれたら嬉しいですね。良いブレーキ役がいて欲しいです。欧米人の DNA が多めなので多少、故障には強そうですが、過度な負荷は NG です。それで歴代の女子ランナーはダメになっていった。この娘は日本の宝になれる素質十分な逸材。超意味で見守っていきたいものです。